例えば、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トンというの、ね、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トに、ト、まあ、ンだけで割って、ね、トン、ト、ま、ン、あ、トン、トン、トン、トン、トン、トン、ト、ま、ン、あ、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トいトン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、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 手の出し方と足の運び方この2つになりますであおりは右手が出る時に右足が出ますよ左手が出る時に左足が出ますよこれはねよく皆さん方は耳に、うん、かれていると思いますでもそのことイコール歩く時と逆さまだと思いがちの人がたくさんいると思いますでこれがね大きな間違いで青おりを踊りづらくしています